こんにちは淡田洋介でですす雨の季節ですね私は家でやりたいことがいっぱいあるので外に出てびしょ濡れになるのは嫌なんですけど、まあ、家にいる時は雨の日って結構好きですで今日もお家で絵を描いていこうと思います 最後グリーンをちょっと足しましたが私は梅雨時のグレーの空の下の植物の淡いグリーンのある風景というか色合いが好きですなので梅雨っていうとグレーに薄いグリーンの色合いを思い出しますなんかすごく綺麗だと思います 私は T シャツに絵を描くときに結構傘のモチーフって使うんですけどキャンバスとか紙に描くときはあんまり描かないんですよねなんかちょっとデザイン的に私が T シャツに絵を描くときに似てるんですけどなんかこういうアクリル絵の具でキャンバスとかに描くとなんか T シャツとかに描くときと違った雰囲気でできてきていますではもうちょっと描き足して完成させようと思います はい完成しましまたタイトルは雨模様のグリーンですちょっと金銀入れたので角度によって見え方が違うんですけど、まあ、さっきも言ったように梅雨の季節の植物ってなんか魅力的だなと思います。 まあ梅雨の季節じゃなくても魅力的なんですけど季節とか、まあ、その時その時の天気とかそういったものによって見え方が違ってなんかいいなと思います私は子供の時から家で時間を過ごすのが結構好きなんですけどなんか梅雨はまあ好きではありませんでしたでもなんかここ15年ぐらい梅雨は梅雨で魅力的な部分もあるなと思うようになりました、まあ、植物とか、まあ、動物とか人間とかもそうですけど水ってすごく大事ですよね